えー、とお人博士課程に在籍、えー、してます大畑るといいます、えー、とさっきご紹介 が,、まあえー、とご紹介があった通り、えー、とおり今日は僕たちの研究の紹介とお人の学生がどんな感じかっていうことをお伝えできればなと思います。で、えー、と本日話す内容なんですが、えー、まず最初に軽く自己紹介をさせていただいて、えー、そのっ、えー、とに最近のロボット AI 研究はどんなことが分かってきてるのどんなことが起きているのっていうことをご紹介したいと思います。 でその後に、えっと、それをもとに、じゃあ、僕たちが実際どういう研究をやってるかっていうのを、えっと、今回のトークのテーマ、あータイトルにもありますように、人間を知るためのロボットをやり研究という、えー、テーマで話したいと思います。で、まあ、最後にちょっと今後やっていきたいことみたいなことをご紹介して、えー、終わりにしたいと思います。えー、っと、じゃあ、えっと、改めまして、えー、自己紹介から、大畑渡ると言います。えー、っと、千葉県の千葉市から来ました。 で、えっと、博士課程4年目、全部で5年あるうちの4年目ですので、まあ今沖縄に来て4年目ですね。えー、で、今日のトーク、えっと、いろんなトピックに触れていこうと思うんですが、えっと、全部について細かく話すことはできませんので、えっと、ちょっと関連するキーワードみたいなのを、えっと、時折、えっと、皆さんから見て右下の方に出したいと思いますので、もし、えっと、気になったテーマ等がありましたら、えっと、このキーワードを検索していただけたら、もうちょい詳しいことがわかるかなと思います。 では、まあ、ちょっと、えー、アイスブレイクじゃないですが、えっと、皆さんあんまり千葉県千葉市どんな感じかおなじみがないと思いますので、軽く地元 PR から始めたいと思います。えっとまあ、僕、千葉県千葉市育ちでどんな感じかって言いますと、えー、小中学校は徒歩通学で、えっと、高校はちょっと遠いところで電車通学をしてました。なんで、えっと、沖縄来て あの皆さんが 高, 校高速バスとかで通学してるのを見るとちょっとびっくりしました。でまあ地理観的には東京までだいたい電車で1時間ぐらいな感じであとまあ千葉市有 名, 有名といいますか、まあ、ちょっと珍しいものとしてモノレール走ってます。えっとまあ皆さんも那覇でモノレールの馴染み深いと思いますがえっと那覇のモノレールが線路の上を走ってるのに対して千葉のモノレールは線路の下を走ってます。 ここにに回走行中にドアが開きましたであとまあ有名なとこですと、えー、プロ野球チームの千葉ロッテマリーンズの本拠地で、えー、沖縄の選手も活躍してます、まあ、あと、まあ、ディズニーランドが近いんで、えー、小中学校、まあ、クラスに1人ぐらいはディズニーランドの年間パスポートを持っていましたねあの東京ディズニーランドは千葉にあります、まあ、あと千葉東京ドイツ村とか東京情報大学とか千葉にありますで お一人来る前に何してたかっていいます と,、えー、と大学は高校まで千葉に行ったんですけどその後名古屋の方に行きまして大学の学部っていうとあ、まあ、大学生を名古屋でしてましたその時はえっと生物学を勉強してまして特に分子生物学っていう、まあ、生物っていうものをこう遺伝子とかタンパク質とか、まあ、すごいミクロなレベルから理解しようっていうことを勉強してました でまあとちょっと、えー、イギリスに留学に行かせてもらったりもして、えー、とイギリスのマンチェスターに1年ほどいましたでこの時は、えー、とマラリアの研究なんかを1年ほどしてましたでえっ、ー、とさて多大学を卒業したわけなんですが、えーとまあ、なんでオストに、えー、来たかっていいます と,、えー、とまず知ったきっかけとしましては、えー、大学生の時にオストのワークショップに参加してオストについて知る機会があっていいなと思ってましたで えっとまあ、大きい理由としてお人ならやりたいことができると思ったっていうのがありまして、えっと、さっきご、えー、説明した通り僕もともと生物を勉強してたんですが、えっと、今やってるようなこう、まあ、AI とか人の認知みたいな こ, うことにより興味を持ってきてだから専門分野を変えたいと思ったんですね。で、まあ、日本の大学から大学院に上がる、えっときに専門分野を変えるっていうことは あんまり一般的ではないんですが、ス人はそういうことを推奨してくれるんで、そういうことを僕のやりたいことができるって思って、いうのがありました。あ と,、えー、と、さっき言った通り、ちょっと留学にも行ってきまして、国際的な環境っていうのもすごい好きだったので、そういうところにいたいなと思って、お人の国際的な環境もすごい魅力的なものでした。あと、えー、と経済的な支援なんかもあったのも大きかったです。 で、こうやって、えっと、お人に来させてもらって、今いるとこなんですが、えー、お人の認知のロボティクス研究ユニットっていうところに所属しています。で、まあ、ざっくりロボットや AI について研究をしています。まあ、もちろん、えっと、詳しい話については、えー、もう少し後で、えー、ゆっくりしたいと思います。えー、で、まあ、えー、っと、まあ、皆さん、お人って聞くと、まあ、外国人がいっぱいいるみたいな、えー、イメージを持っている人がもいらっしゃるかなと思うんですが、 まあ、僕がいる研究室も、えー、っと、例に漏れず、えー、いろんな人たちがいます。えーっとまあ、研究室の、えー、一番偉い人である教授は日本人の先生で、えー、研究員の方が、えーまあ、日本、フランス、ドイツから来てて、で学生が僕含めて5人いて、えー、それぞれ、まあ、ドイツ、中国、インド、日本、ロシアから来てます。で、まあ、技術員の方で1人、イタリア人の人がいて、秘書さんで日本人の方が1人、で、全部で今11人で、 まあお人の研究室としては平均的な大きさかなと思います。えー、で、じゃあ、まあえっと、自己紹介はこれぐらいにして、まあ、最近のロボット AI 研究についてお話ししていきたいと思います。まあ、最初に、えっと、軽く、えー、ロボット AI とはっていうことで。まあ、ロボット、まあ、もうもちろんご存知だと思いますが、まあ、一応、Wikipedia ィィなんかを見てみると、人の代わりに何らかの作業を自律的に 行う装置もしくは機械のことみたいな感じに書いてあります。皆さん、えっと、ロボットって聞くと、まあ、どういうのを思い浮かべますかね僕なんかは、えっと、スター・ウォーズを思い浮かべるんですが、まあ、人にあったこう、まあ、ドラえもんとかアトムとか、前、まあの思い浮かべるかなと思います。AI、えっと、最近よく聞く言葉ですね。もともとこれはとアーティフィシャル・インテリジェンスでの略で人工知能っていう日本語訳もあるんですが、まあ、最近では AI、 といいう言葉の方がよ、えー、よりよく使われてるかなと思いますでまあこれもウィキフィデーを見てみ る, ると計算という概念を使って概念とコンピューターという動向を用いて知能を研究する研究幾何学の一分野みたいに書いてありますが、まあ、最近はもっとふわっと、えー、いろんな意味で使われてる気がします。でまあこのロボットと AI、えー、今皆さんの身の回りに、まあ、実はもうすでにいっぱいあって 例えば、有名なところですと、アイロボット社のルンバとか、ソフトバンクのペッパーとか、あとまあドローンみたいなのも最近の発明ですし、ソニーの、えっと、スマートフォンに入っているシリとかアレクサみたいなえアシスタントとか、スマートフォームと呼ばれるものでありますとか、たこう人の顔を認識するカメラのえ機能である とい う, ような感じで、まあロボットと AI、皆さんの身の回りいっぱいあると思います。まあこういう感じで、えっとまあもうすでに身の回りにあるんですが、まあ最近さらにいろんな発展がありまして、まあ最近のこうちょっと面白そうな話題を紹介していきたいと思います。で、えっと、それもまずえっと一つ目として、えっと AI のプログラムが以後の世界チャンピオンに勝ったっていうのがありました。これがえっともう5年前のことになるんですが。 えっと、これまあ何がすごかったかっていう と,、えっとチェスなんかは世界チャンピオンをもう AI が1997年ぐらいには倒してたんですが、えっと、チェスに比べて囲碁っていうのは、えー、その可能な場の数っていうのがものすごい大きくてコンピューターには難しいと言われていたんですねそれがついに2019年に、えっと、このリー・セドルっていう韓国人の囲碁の世界チャンピオンについに AI が勝ったっていうようなことがあって、まあ、AI 研究の一つのこう 金字塔というか、まあ、大きい、えっと、印象的なイベントでした。でまあ、あと、えー、次にご紹介したいこととして皆さんちょっとあのこの人見てほしいんですがちょっともし、ね、この中で知ってる人とかあいたらいるんじゃないかと思ってほしいんですが実は、えっとまあ、これらの人たちは実際には存在しない人たちで、えっと、AI が人の顔の画像を学習して 実際にこういうふうな画像を生成できるようになったんですね。なので、えっと、この人たちは、えっと、世界中のどこにも存在しなくて AI が作った顔の画像です。でまあえっと、もし、えっと、興味があったら This Person Does Not Exist っていうので検索してほしいんですが、えっと、このサイトでこの AI を使うことができて、まあ、皆さん好きなだけあのこのように存在しない人の可能の画像を作ることができます。ネまああと他の話題としましては えーまあ、AI は文章も書けるようになったっていうことがありまして、えっとまあ、昔からその機械とか AI に文章を書かせるっていう研究は行われてきたんですが、まあ、最近こうブレイクスルーがありまして、まあ、どれくらいすごかったかっていうと、まあ、その海外のインターネット掲示板で AI が1週間ぐらい他の人とやり取りをしてたんですねでも誰もその違和感とかを覚えずに、えー、それが AI だと気づかれなかったっていうことがあって。 まあ、これくらい、えっと、文章も AI うまくなりましたと。まあ、最近だと、ね、その AI が勝手にハリー・ポッターの続編を書いたり、えっと、シェイクスピアの新作を書いたりしています。でえーまあ、あとその、人にできて AI にできないものみたいなのを考えたときに、まあ、やっぱこの想像力とかクリエイティビティみたいなことを思う人もいるかと思うんですが、まあ、その それに対するものとして、まあえっと、AI がこう絵が描けるようになってきたみたいなのがあって、まあ、この絵 AI が、えー、まあ3年ぐらい前に描いたものなんですが、えー、まあこれがオークションに出され出品されまして、まあ、約 4,500 万円で落札されました、まあ、この価格が適正かどうかはまあ別としましても、まあ、今までその人間だけ の, そのクリエイティビティみたいなものとして生まれてきたこう絵を描くみたいなことも最近の絵はできるようになってきましたよみたいな話ですね で、まぁあとその、えっと、さっきの、このイマジネーションの方なんですけど、えー、この AI は、人が AI にこういうものを想像してくださいって言って、で、想像した画像を出してくれるんですね。それがどれくらいこう、どんなことでも自由に想像できるかっていうことをまあ紹介したいんですが、えっと、ちょっと想像してみてほしいんですが、こう、チュチュを着て犬を散歩させてる大根の 赤ちゃんの絵、あチュチュってあのバレリーダの人が着てるスカートですね。これをちょっと頭の中で頑張って想像してみてほしいんですが、まあ、この AI はちゃんとそれっぽいものが想像できると。ちょっと次に皆さんも想像してみてほしいんですが、えー、アボカドの形をした椅子、まあ、AI はこういうのを想像しました。 もうちょいこうリアリスティックなので草原で座ってるカピバラの拙者写真みたいなイメージですよね、まあ、ちゃんとこうやって想像できると、まあ、なんでこうまあなんか私たちがこうイメージする想像力みたいなもの も, もう今の AI はまあ、ある一面ではもうできてますよとで、まあ、今度ちょっとまあロボットの話もしたいなと思うんですが まあ、ロボットを例えば最近よく上がる話題ですと、えーまあ、車の自動運転ですねで。これも技術的にはかなりもう来ていて、えー、っとアメリカの、まあ、テスラモーターとか、あ、まあいうとこが、えー、積極的にか、えー、っと開発をしていて、まあ、アメリカとか一部の国ではもう部分的に実用化されています。でまあ、あと、ロボットえー、っと、足、ま、芋、あ、みたいなのをね、思い浮かべる人もいるかなと思うんですが、えー、っとこれが2011年の時の様子で、 これは、えっと、こんだけスムーズに二足歩行ができましたよというのがすごい、えっと、衝撃的だったんですが、まあ、そこから今10年経って、えーまあ、こういうふうに、えーっとまあ、でんぐり返ししたりもうスムーズにダンスができるようになったりみたいな感じで、えっと、ロボットのこう技術的な面でも、えー、最近すごい進歩があります。でまあえっと、こうやって 発展一律しやすいわけなんですが、まちょっとねそのネガティブな側面というかもありまして、まあさ AI やロボットの急速な発展にまだ社会が対応できてないんじゃないかっていうような面もあります。まいくつかちょっとトピックを拾って紹介したいと思います。えっとまちょっと想像してみてほしいんですが、例えばこの AI が運転する車が事故を起こしたらどうしようかっていうことなんですが、まこれもし乗ってる人が悪いのか。 車を開発した会社が悪いのか、の AI を作った人が悪いのか、あるいは AI 自身が悪いのか、これ、えっと、結構難しい話題だと思うんですよね。こういうふうにそのえ、えっと、自動運転を実際に社会で使おうと思ったら、まあ、こういうことをクリアしなきゃいけないわけですね。今、あと最近の話題です と,、えっと、AI を用いた世論操作みたいな話もありまして、 まあ、特にその去年のアメリカ大統領選なんかが、えー、まあセンセーショナル だ, だったんですが、えー、まあ Facebook とか Twitter とかそういう SNS で、まあ、AI テクノロジーを用いて世論操作をしようという人たちがいっぱい出てきたんですねその相手の、えー、陣営の悪口を言ったりもしくは自分の陣営の、えー、いいことをひたすら流したりして、えっと、AI によって今部分的な世論操作みたいなことも行われようとしてて、まあ、これは、えっと かなり、えーまあ、なんかちょっと気味が悪い話だと思いますが、まあ、こういうことも、えー、と意識していかなきゃいけないと。でまあ、あと、えーまあ、AI の兵器利用みたいな話がありまして、えっと、この間、えーリビアでも、リビアの内戦で実際に、えー、こういうあの自主的なへ AI の兵器が使われたという、えー、事例もありまして、もちろんそのこういうのを規制しようという動きはあるんですが、 そういうのを批准しない国もありまして、まあ、こういうのも、えー、どうにかしなきゃいけない。あとま、また、えー、これは AI だけの問題ではないんですが、まあ、AI が人の偏見を学習するという話題がありまして、えっと、今使われている AI というのはこう世の中にすでにあるデータから学習するんですね。そうすると、そのデータに例えば性差別であるとか人種差別みたいなものが含まれていると、 例えばその会社で人事が採用プロセスを簡単にしようと思ってその履歴書を AI に評 価, 評価させたみたいなことがありましてその時に今までどういう人を採用してきたかっていうデータを用いてやったわけなんですがその中でそういう差別的なものが残っていて AI がやってもそういう差別が出てきたみたいなことがありました。まあなんで えーまあ、こういう、まあ、AI によって可視化されてるものもありましてこういうこともどうにかしていかなきゃいけないと。でえー、っとまあなんで今話してる、えー、とおり、まあ、AI とかロボットの発展に僕たちの社会がまだ、えー、対応しきれてないとこが、えー、いくつかあって、まあ、そういうのに対応していかなきゃいけないんですが、まあ、その単純にこれで技術が悪いっていうふうな規制をするっていうんじゃなくて。 技術はそのニュートラルなものとして扱って、まあ、そういうものを私たちがどういうふうに利用していくかと い, いうことをまあみんなで、えー、まあ話し合っていく必要があるんじゃないかなと思います。で、えー、まあこの話題はここまでにして、まあ、今こういうふうに発展してきたロボット AI なんですが、まあ、じゃあこれをさらにどうやって発展させようかっていう話なんですが、えっとまあ、これはあのアメリカの国防省の DARPA っていうところが、えー ちょっと前にやったロボットのコンペティションみたいなやつなんですがさっきやっとでんぐり返ししたり踊っているロボットを見せたと思うんですが実際にこう実際の環境にロボットを持っていくとまだ簡単そうに見えてできないことみたいなのもありましてでなんで、えっと、さっきの囲碁みたいな感じで一部の分野では人間を超えるような性能 を出している AI なんですが、まあ、その一方で、人間には、その普通の人は簡単にできるけど、実はロボそれロボットや AI にやらせようと思うと難しいみたいなことがあるんですね。だからそうすると、そ, の、まあ、そもそも人間には何ができて、でまあ、なんでそれが そ, のそんな簡単にできているのかっていうのは、まあ、よく分かってないと。なんで、えっとまあ、こうやって AI とかロボットをより賢くしていくために、 まあ、人間についてもっと知る必要があるんじゃないかなと思うわけなんですね。まあ、こういうまあ意識に基づきまして、まあ、じゃあどうやってえまあ僕たちがやってる人間を知るためのロボット AI 研究というものを紹介したいと思います。その人間というのをどうやってえ研究するかということなんですが、まあ、これ、いろんな切り口というかありまして、まあ、人間の脳のこととかを調べたければ、神経科学とか脳科学というものがありますし、えっと その人間の体がどういうふうに動いているかとか、まあ、その機械工学的なことを考えればロボット工学みたいなものも出てきますし、その集団としてどういうふうに振る舞うかということを知りたければ、統計学みたいなものも必要ですし、えー、人間の心の動きについて知りたければ、心理学とか、あるいは そ, のそれを数学的にどうやって記述できるかって考えれば、数学っていうものが必要になってきますし、それがコンピューターでどういうふうに再現できるかって考えれば、コンピューター科学とか、まあ、さらにこう人の まあ、認知機能とか、まあ、人が生物としてどういうふうに進化してきたかということを知りたければ、まあ、進化学みたいなことが必要になってきます。で、えー、まあそのいろんな分野の研究者が、えー、いろんな方法でまあこの人間というものを研究しています。でまあしかしまあその人間の知性とか、まあ、そういったテーマを扱うにはまあこういうものをより組み合わせてより総合的な観点が必要なんじゃないかなと思いますね。 でえーっとまあ、そうは言いましても、えっとえーまあ、その人間の認知機能みたいなことを調べていこうと思いますと、まあ、現代の科学では、まあ、これは基本的には、えっと、脳の機能の解明ということにはなるんですが、えーっとこのまあ、脳っていうのが、えーまあ、神経細胞とグリア細胞っていうものから構成されていましてで 人間の脳には約860億個ぐらいの神経細胞があると言われています。で、まあ、これらが相互に接続して、えっと、情報のやり取りをしているわけなんですが、えっとまあ、個々の神経細胞の働きが分かったところで、まあ、全体でどういうことをしているかっていうのは、えー、難しいと。一人一人の振る、えー、を調べても、 まあ、集団とか国とか世界全体でどういう人がどういう働きをするかみたいなのは分からないみたいなイメージですね。まあ、なんでこういうそのぱっと見えなんていうか複雑でどうやって調べたらいいか分かんない人の脳なんですがもちろんえっとこれに対してえっといろんなえアプローチの仕方があるんですが、まあ、私たちのアプローチとしましてえまあ一つ引用したいのが えっとまあ、有名な、まあ、ノーベル賞受賞者、えっと、リチャード・ファインマンというアメリカの有名な物理学者なんですが、まあ、彼がちょっと、えーまあ、いいことで言いますか、言ってまして、えっと、自分で作れないものは理解できない。えーまあ、言いたいこととしましては、まあ、何かよく分からない現象があったときに、まあ、それを、えー、っと再構成していくことで、まあ、理解していこうじゃないかということが言えるんじゃないかなと思うんですね。なんでこういうい、えっと 脳、まあ、っていう、えー、複雑で分からないものがに対して、まあ、僕たちは、まあ、それをこう分かってるものを少しずつ組み合わせて再構成していくことで、えー、理解していこうっていうようなアプローチです。でも、まあえっと、もうちょい、えー、詳しくはこれがどうやって研究してるかってことなんですが、えっとまあ、僕が所属している認知のロボティクス研究ユニットという、まあ、よく分からない名前の研究室なんですがで、まあ、これがどういうことを言いたいかと言いますと えーまあ、認知っていうのがこう人の認知機能あの見たり聞いたり触ったりみたいなこういう、えー、こういう機能に興味があってで、えー、脳のとこが、まあ、生物を脳を模倣した AI を使ってでさらにこのロボティクスのところで、まあ、ロボットを使った実験をしていますみたいなことを言いたいんですねあとどういうことかっていいますと えーまあ、人のように感じたり考えたりできるロボットを作ることで、まあ、人の知性というものを理解したいっていうのが、まあ、僕たちの、えーまあ、よくわからない脳に対するアプローチっていうことになります。で、えっとまあ、ここでまあ人の知性というものをもうちょい今具体的に考えてみたいと思うんですが、まあ、えっと別にあの僕はここでと人の知性とは何かっていう定義をしようというわけではないんですが えっと、まあここで知性のどういうところを扱うかっていう話ですね。ちょっ と, えっとそのもう話を簡単にするためにちょっと人と環境っていう2つに分けたようなシステムを考えますと、えっと、人っていうのは外の環境から情報を受け取ると見たり聞いたり触ったりこういう情報が入ってきてでまあ逆に人っていうのはその環境に対して何か働きかけるようでことでも行動していると。 でこの過程において、まあ、人っていうのは、えーまあ、情報を受け取ってその情報処理をして行動を起こしているわけなんですね。なので、えーとまあ、具体的に言うと、この こ, この情報処理の仕組みが知りたいと。だからここが僕たちが知りたいことなわけなんですね。まあ、ちょっと具体的な例を通して考えてみたいと思うんですが、えー、と例えば目の前にある、まあ、コップを掴むみたいな動作を考えてほしいんですが、えっとまあ、これ皆さん、えーと 何も考えずにパッとできると思うんですが、これをちょっと細かく観察してみますと、まずコップを目で認識しなければいけません。で、現在の腕や手の位置からコップまでどういう軌道をすればいいのかということを計算しなきゃいけなくて、で、実際にやるためには脳が筋肉に指令を出して、そういう腕を動かして、 でえー、っともちろん全てが思った通りにはいかないんでその途中で出てくる誤差みたいなものを微調整しながら手を伸ばす必要があります。で、えー、っとコップの材質や重さに合った力でコップを掴むと。紙コップだったらやる、えー、弱い力で掴まなきゃいけないですしあのでいっぱい、えー、ジョッキとかだったら強い力で掴まなきゃいけないと。 でさらにもしコップの中になみなみと何かが入ってたらそのこぼさないように気をつけながら動か さ, 動か な, 動かさなきゃいけないですし、えー、よりこうみんなで、えー、食事をしている時なんかだったら、まあ、果たしてこれは僕のコップなのかみたいなことも考えなきゃいけないんですしもしあなたがどっかの偉い人だったらその、ね、そのとかその今飲み物を飲んでいいタイミングかとかあそもそも飲み物に毒は入っていないかみたいなことも 気にししななきゃいけないいけ人ももるかもしれませんで、まあ、こういうふうに、えっと、何気なくやってる、えっと、目の前にあるコップをつかむという動作ですが、まあ、この中にも、まあ、これも本当に一部で、えっと、たくさんの情報処理が行われているわけなんですね。でまあ、ちょっと、えー、もう一回戻って、えー、整理し て, し, ますしてみますと、えーまあ、感覚需要、えっと、目や耳から入った情報をどうやって処理するかというのと 行動生成自分の外の環境に対してどういう行動をするのかっていう、まあ、こういう2つの視点からこの、まあ、情報処理っていうものを考えると見通しが良さそうだなっていうふうにいうようなことが言えると思います。で、まあえっとこういう、えーまあ、考え方でといいますか枠組みに基づいて実際に私たちがどういうことをやってるかっていうことを紹介したいと思うんですが。 まず簡単に、普段私たちがどういう流れで研究をしているかみたいなことを話したいと思います。えー、とまずは問題を設定しないといけないです。何を調べたいかということですね。何を理解したいか。で、それに対して仮説、その問題に対してどのような理論で説明できるかみたいな仮説を立てるんですね。で、それを僕たちの場合はさらに数式、具体的な数式としてその仮説を表現して、 それをまあコーディングと呼ばれる数式をまあコンピューターのプログラムに、えー、として記述してで、えー、ロボット実験ロボットにプログラムを載せて実験をして仮説を検証するわけです。で、えーまあ、この結果によってもし、ね、仮説 ど, どりの結果が出ればいいですし、まあ、仮説と合わないものがあったら、まあ、仮説を修正してまた同じような流れで実験をしていくわけですね。 でえっとまあ、実際に研究の例として、まあ、僕が今やっている研究をご紹介したいと思うんですが、えーまあ、今の、えー、っと流れに沿って、えー、言いますと、まあ、まず問題設定として、えーまあえー、っと文章で書くと、まあ、人は、えー、時と場合によって、まあ、自己中心的であったり、まあ、他人に合わせたりする、まあ、でこの意志の強さのようなものはどうやって説明できるだろうかというような問いなんですが えっとまあ、つまりこれどういうことかといいますとこう友達と食 事, 食, 食事に行く場所を決めるときを想像してもらいたいんですが、まあ、その皆さん例えばある日こうめっちゃ沖縄そば食べたいみたいなである日はまあそんなじゃないとかで、まあ、次の日は今日めっちゃタコライス食べたいみたいな意志の強さみたいなこう何かをめっちゃしたいってこう思う時ときと そうううででももないのがどうでもいいいいどやってとあると思いますこの石の強さみたいなものがどうやって説明できるかみたいのがここでの問題設定ですね。で、えっと、まあ、仮説を立てるんですが、で、まあ、これはちょっと専門的になりすぎるんで、えっと、さらっと通したいと思うんですが、えぇ、ー、まあ、既存の感覚需要に関するこう理論があるんですね。で、その時の、まあ、環境の情報を予測する時のパラメータの値の違いから、 意思の強さのようなものを説明できるのではないかっていう仮説を立てました。で、この仮説に対しえ、仮説に対して、数式化していくわけで、えー、とさっきの感覚需要の理論のモデルの数式を、こういうような数式を扱っているんですが、ざっくり言うと、環境からの情報をどのように認識して、次の情報を予測するかみたいなことを。 が、えーまあ、今ある理論を用いるとこういうふうに表現できてでその中で、まあ、なんかここの、えー、あるパラメータの値が石の強さに影響するのではないかっていうふうに、えー、とさっきの問題を、まあ、こういうふうに、えー、直したと。で、えーまあ、数式ができたらじゃあ今度はこれを、えー、コーディングしていくわけなんですね、えーっと。数式に基づいたプログラムを作るわけで、まあなんか いわゆるプログラミングってやつでこう、まあ、こういうようなコードティアと永遠と書いていって、まあ、ここが実は大変なとこですよと。で、えー、っと、じゃプログラムができましたと。で、まあ、次はロボット実験なんですが、えー、っと、最初に話した通り、まり、あ、意思の強さみたいなものを調べたいんですね。なんでこう、まあ、どうやって意思の強いとか弱いっていうのことを実験で確かめられるのかということを考えなきゃいけないと。 でえーまあ、ここでこう、まあ、頭を使って実験の仕組みを考えなきゃいけないんですが、まあ、ここでは、えーまあ、こんなふうにしましたという紹介なんですが、えっと、人とロボットでお互いに体の動きを真似するんですね。なんかこんな感じでロボット、まあ、その僕がプログラムした AI にはこういうふうな規則性を持った、えー、こう手を上げたり、えー、こう胴体をひねったりというような3つの動きをあらかじめ覚えさせました。 で、その覚えさせた AI を使って、えっ、ー、と、人とロボットが、えっ、ー、と、同時に体の動きを真似し合うんですね。で、えー、人の動きとロボットの動きっていうのが、こう、ずれるときが出てきますよと。もし、えっ、ー、と、まあ、ロボットと人はお互いに動きを真似しなきゃいけないんで、まあ、どっちかがどっちかの動きに合わせないといけないんですよ。まあ、そうすると、もしロボットが人の動きに合わせたら、これは、 まあ、意志が弱いとだ自分のこうしたいという意志を曲げて、えー、今、向かい合っている人の意思に自分の意思を変えましたと。これをまあ意思が弱いというふうに解釈しています。でまあ、逆に人を無視して自分の動きを続けたら、らこれはロボットがその向かい合っている人に対してお前が俺の動きに合わせろって言ってるようなものなんですね。なんでこれはまあ意思が強いというふうに解釈しています。で えっと、先ほどの数式の値を変えることでこうロボットの振る舞い、こういうふうに、えっと、相手に合わせたり相手に従わせたりするようなこう振る舞いに違いが出るかを調べることで、えー、仮説を検証しようという、えー、話流れです。でまあえー、っと実際に、えー、っとシミュレーションで実験してみてこれ、今、詳、えー、しか説明できないんですが、まあ、人の動きを真似しているときの、まあ、ロボットの頭の中のやつなんですが、えーっと 向こうの方でこう実際にロボットが見ているものとロボットが予測しているものあとこうロボットの予測と実際の観測の違いみたいなことを見ているんですがこういうシミュレーションの実験を通してどういうことが分かってきたかっていうと今の現在の状況ということになるんですがこのシミュレーションでは仮説を支持するような実験結果が得られましたつまり先ほどの数式の値を変えることで 意志の強い弱いロボットっていうのが現れてきたと。で、えっとまあ、科学者っていうのは自分の研究をして、まあ、結果が出たらそれを論文という形でまとめて発表して、えー、他の人と議論をするわけなんですが僕もそういうことをしまして、えっと、これまでの結果を英語の論文として国際学術誌に、えーまあ、去年の夏に発表しました。まあ、こういうふうに僕の名前が載るんですね。 でえーとまあ、今後の流れとしましては、えーとまあ、最終的には実際のロボットを使ってより、えー、現実的なシチュエーションで実験をしたいので、えー、とロボットを使った実験を行ってさらに仮説検証を行うというのが今後の流れになります。今年 の, あのオープンキャンパスで、えー、とラボの紹介として、えー、と作ったもらった、えー まあ、プロモーションムービーみたいなやつなんですが、まあ、これざ、まあ、っくりなんか研究室の様子ですね。まあ、こういう、えっと、ロボットがいて、まあ、これ僕がこうやってロボットと向かい合って、まあ、体の動きを合わせてるみたいな感じなんですが、まあ、こういうことを、えー、やってますっていう紹介ですね。えー、で、まあ、僕の研究の紹介としては、えー、ここら辺までにしまして、えー 今後やっていきたいみたいなことみたいなことをお話ししたいと思います。で、えっと、今後やっていきたいこととしては、今の人の認知機能にかかる研究っていうのは楽しいので、こういう人の認知機能にかかる研究を続けていきたいと思ってます。で も, もちろん、えっと、たくさんの人が、こういう人の認知機能に関しては研究をしているんで、その中で特に僕がどういうことをやっていきたいかっていうと、その哲学とか認知科学とか、 心理学で得られた知見を最新の AI 研究と組み合わせるような研究がしたい。えっと、さっの例で言いますと、その医師のうつやさんみたいなのはずっと心理学とかで調べられてきたんですが、それを実際のさっきみたいな AI と組み合わせて、えー、ロボットを使って検証するっていうような形ですね。まあ、こういう研究をしていきたいと。で、まあ、あと卒業後に関しては、えっと、まあ、海外に出て研究経験を作りたいなと思っていまして。 今の国際的な環境が気に入ってますので、またちょっとどっか外国とかに行けたらいいなと思ってます。まあ、今のとこ、こ千葉、名古屋、沖縄って、まあ、ずっと西へ西へ来てますので、まあ、次はどこに行くのかなと思ってますね。あと僕のジンクスとしてましては、あの過去数回、必ずあのラグビーのオリンピックの開催場所にいるんですよ。あのイギリス、日本って。 なので、次なんかフランスでやるらしいの、ね、で、もしかしたらフランスにいるかもしれないです。でも、最後にあのまとめですね。えっと、一応まあ今日のトークで伝えたかったことみたいな話なんですが、えー、ま, あまず最初に話したとおり、ロボット AI、近年すごい勢いで発展してますよと。でも今後、より一層身近なものになっていきますと。でまあさらに、僕たち、このロボットにより賢くなってほしいんですが、 まあ、そもそも、まあ、どうしたら賢いなのか、まあ、なんで賢くなれるのかみたいなことが分かってないところも多くて。なんでこう、さまざ、あ、まな分野の力を結集して、まあ、人間の知性とは何かみたいなことを解き明かしていきたいわけなんですね。で、まあ、僕がご紹介したようなこうロボットを AI を使った、まあ、僕は面白いと思ってんですが、まあ、面白い研究があります。えー、そういったところで、その研究の面白さが少しでも伝わったらなと思うんですが。 あと最後に今回書店の方との共同イベントということで今回のテーマに興味を持った方におすすめの書籍3点ということで僕が影響を受けた本とか最近良かった本みたいなことを紹介しておりたいと思いますまず1冊目として「サブリミナル・マインド」っていう本なんですがこれはアメリカのカリフォルニア工科大学で教授をされている下城先生という方が えっと、ちょっと、まあ、少し前に書かれた本で、まあ、人間は自分が思っているほど自分のことを分かってないみたいな感じでいやいや人間が無意識にいろんなことをやってるっていうようなこう人の、えーまあ、認知の面白さみたいなことを教えてくれる本ですね。あとこれも、えっと、なんていうかこ少し古い本なんですが、えっと、アメリカのラマー・チャンドランっていうお医者さんが書いた本でこれは人の脳の えーまあ、病気とか怪我とかを通して、まあ、人の脳の不思議さというか不可解さみたいなことを教 え, る教えてくれる本ですね。でまあ、あとこれは最近の本で、えっと、アメリカのタフツ大学っていうところにいる有名な哲学者のダニエル・デニットっていう先生が書いた本で、まあ、人の心の進化に関するものですね。のまあ、人間だけに、えー、持ってているると思われている、えー、様々な 認知機能があると思うんですが、まあこういうものが進化的にどうやって獲得されてきたか。まあ、バクテリアからバッハへっていうことで、獲得されてきたかを紹介してくれる本です。えー、っと、以上になります、えっと。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません、えっと最初の冒頭の部分、申し訳ありません。音声が入っていなくて申し訳ありませんでした。 最初はオイストの紹介と尾畑さんの紹介を私の方から簡単にさせていただいた。どうでしたでしょうか尾畑さんの研究というのはこういったロボットを AI を使って人間の知性を知るというような研究をされているということなんですけれどもあのもし今 こ, こ, この話を聞いて何かコメントや質問があればぜひぜひこの時間。 5分から5分ぐらいですかね。あの設けたいと思うので、ぜひお待ちをしています。はい。えっと、これ紹介されてました。あ、い<笑>ここに実はあのちっちゃいちっちゃいロボットが隠れているんですけど、<笑>これがこの写真のロボットですよね。そうあのミニチュアと言いますか。ミニチュアです。ここにいます。 ラボの方が作ったっていうことで、<笑>他にも何台ありますか？ああ、そうですね。あと一台はい。<笑>えっとこういったの AI を使ってまあ人間を知るっていう研究なんですけど、実際に世界史を見てどのくらいこういった研究が行われてるんですか？えっとそうですね。あのやっぱこうロボットを使って、えー、確かめていこうっていうのはそんなに多くはなくて。えー えー、<笑>具体的に数えはちょっと難しいんですけどちょっとそこはその僕たちの研究のまあユニークなとこというかまあ強みだなと思ってますすねね本当そうですよ、ね、なんか AI, を AI を知れば人間を知るっていう考えに私は今まで至ったことがなくて AI を、えー、知るこうとか AI をこうもっともっと賢くするとかっていうふうな 考えの方がま浮かれたんですけど、まあ、確かにさっきもあったように賢さって、そもそも何っていう話非常に面白かったんです。はい、あ、コメントが一つ来います。読ますねえー。とても興味深いお話でありがとうございました。えー、アニメにいるロボットのように人の気持ちがわかるロボットが誕生するのは近い将来だと思いますか？ <笑>あ難しい質問です、ね、そのうん、まあ、少なくとも、えっと、人と自然にコミュニケーションができるロボットっていうのはもうすぐにできてくると思います。でただえー、っとそこでまあその一見分かっているように見えることとその自然にコミュニケーションをすることで 僕から見たときにこのロボットは僕の気持ちを理解しているように見えるけどそれが実際に理解しているかどうかっていうのはまたちょっと別の問題なんですね。うんうんうん、なんでそこはこうちょっと話がえこしくなるんですが、まあ、少なくともその自然にコミュニケーションできるようなロボットっていうのはもうすぐに出てくると思います。すね、さっきあのスターーーウォーズのイメージはそもそもも 翻訳、ドロイドですよね。ね翻訳あの、いろんな言語、はいはい。もうそれすでにありますよね。と思ってるさっき聞いたんで。<笑>そうですね。はいはい、はい。その昔は、そんな存在しなかったと思うことも、まあ、現代では、もう、実はもう、身近にあるよっていう世界なんですね、はいはいはい。ありがとうございます。たくさん質問が来ています。次です。で沖縄で研究することはメリットがありましたかおトの中で共同で研究することもありますか 沖縄でで研究すすることどうですか自分にメリットっていう意味では僕すごいあのなんていうか自然とかそのアウトドアなことが好きなんで、うん、その普段の研究と、まあ、そのなんていうんですか週末とかにこうそういうアウトドアのするっていうこう、まあ、なんていうかいい意味でメリハリがついて。 まあ、そういうところでこう沖縄にいることの利点っていうのはすごい感じますしあとそのおいしとでっていうことになります と,、えーっとまあ、そのいろんな分野を研究している人たちがすごい同じ環境にいるんですね。僕の研究室はこうやってロボットとか AI の研究をしてるんですけど、まあ、隣の研究室は太陽電池の研究をしてたりあの超電導の研究をしてたり。 みたいなことをし て, てなんでまあ他の分野の人たちと話す機会っていうのが結構あって僕の同級生の例えばその数学やってる人に「数学ここ分かんないんだけど」とかその脳科学神経科学やってる人にこういうことを思いついたんだけど脳科学的にどうなのみたいなことを聞けたりして、まあ、そういう、うんまあ、いろんな、まあ、さっき言った通りやっぱこういろんな分野の、えー、知識を組み合わせることが まあこういう経験には大事だと思うんで、まあそういうのにはあったすごい環境だと思います。うそうですよね。オフィスのユニット同士でこう共同研究するってことはあ、あありあのありますねはいあのはい過去にいくつかではありますし、ん今もいくつかやってると思います。ありがとうございます。えっと次です。えー、AI は人間を超えるでしょうか。えー、っとそうですねあの。<笑> まあ、よくあの話題に上がるテーマですとなんかまあシンギュラリティみたいな話をしたりするんですがまあそのまあそうですねあのまあロボットまあそうまあまあざっくり言うとまあ AI がまあ人の知性を超えるあのし得意点みたいな場所が来るんじゃないかっていうことをまあ言っている研究者の人たちがいてまあそれがいろんな説はあるんですけど2001年 40何年に来るんじゃないかみたいなことを言ってる人たちがいてもしその学説が正しければまああと20何年後に AI の方が人より賢いっていうことが起きるかもしれま せ, ん, れませ ん,、うん。まあただその現状その AI が得意なことと人の得意なことっていうのはちょっと違っててどっちかっていうと、まあ、AI に助けてもらうみたいな形で人の、えーまあ、人がよりこう賢くなるために AI に助けてもらうみたいな。えー 形で発展していいいくんじゃないかなかと思います人間中心で考えていった方がいいんですよね、きっと AI を開発というか、していく中で、先みたいな、あちょっとまあ難しいんですけど、人 間, 人間がせの生活が豊かになることを軸に考えて開発していった方がいいんですかね、まあそう。結果的にそういうふうにつながると思います。はい 大変面白いいお話でしたありがとうございます認知能ロボティックスユニットは他にどんな研究がされているんでしょうか<笑>えっとそうですねえっと僕はさっき言ったみたいなこう人の意志の強さみたいなことをやってるんですがえー、っとまあ他の人がやってるのとその、まあ、言語の学習みたいなことをやってる人がいまして、まあ、言語っていうと、まあ、皆さんこうすごいうーん何て言うのかな こう記号的なイメージを持つと思うんですがその言語の意味を理解するときに例えばこうコップをつかむのをつかむっていうつかむっていう意味をどうやって理解するかっていうとこうやっぱ人の体みたいなものが必要なんじゃないかとその体の動きとその環境との相互作用の中でこう言葉の意味を学習していくみたいなえっとこう言語学習に関するアイデアがありましてそういうアイデアに基づいて まあ、ロボットに言語学習、まあ、人が言語学習のどういう過程をたどって人が言語を学習しているかみたいなのをロボットを使って研究している人がいますね。あーなるほど面白い ではあえっと現状ではいないと思うんですけどえー、っと今その AI とかのを研究してる人を増やそうとしてるので将来的にはいるかもしれないです。 まだその AI だけ AI の研究っていうのは大畑さんの研究室以外にどのぐらいあるんですかねえっと、そのどこからどこまでを AI に含めるかっていう話でもあるんですけど、えー、<笑> AI で使われているような技術を使っているっていう意味では、えーまあうん、まあ、よ、 4つぐらいあるかな、うち含めて。そうですか。これから増えていくまあそうですね。はい。ありがとういま、まあ、い, ろんそういろんな研究室がこういろんなその目的意識を持ってやってますね。はい。認知のやっているところもあれば、また別のところでやって研究しているところもある。ええ、はい。ありがとうございます。たくさんコメントあのいただいてありがとうございます。時間もちょっとそろそろ迫ってしまっているので。 えっと最後に大畑さんにちょっとコメントいただきたいんですけれども、まあこの見ている中で、えー、見ている方たちの中で、まあこれから科学の道に進んでみたいとかやりたやってみたいことがあるってい う, ふうに夢を持って進んでいる方たちにご自身の経験も踏まえて一言お願いします。ええー<笑>、まあその、うーん。 その研究してみたいみたいなことって、うん、もしかしたらその身の回りにそんなに人いないかもしれないと思うんですけどやっぱその研究したいから研究するっていうのはすごい楽しいことだと思うんで、うん、その自分 の, そのモチベーションをすごいまあポジティブに捉えて、まあ、それを進めてほしいなっていうのと、まあ、あと最近ですとこうインターネットとかにいろんな情報があるのですごく無料で。 そのアメリカの有名大学の授業が受けられたりとか、うん、まあそういうそのどんどんこうまあ研究とかに関する情報へのアクセスっていうのがどんどんしやすくなってるんで、まあそういうのを積極的に、えー、活用していったら、えー、楽しいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とそれでは大畑さんのお話これにて以上になります。今回ありがとうございました。しありがとうございました。はい。 えっと、それでですね、今回このサイエンストークは、純ク堂書店の那覇店さんとコラボレーション企画をしていて、いつもあの本屋さんの方でイベントをしているんですけれども、今回、その純ク堂書店の森本店長さんと、ズームでつなげて、少しこのトークに関する本をご紹介いただきたいと思いますので、えー、っとつないでみたいと思います。少々お待ちください。あつながりました。 こんにちは。こんばんは、ちょっとお待って、ちょっと声が。聞こえてます声、ちょっと待ちくださいね。すみません。ちょっと今回初めての、ちょっと緊急事態宣言中なので、今、ズーでつながっています。とお話いただけますか。はい。はい、聞こえます。はい、もう。興味深 い, 話、はい。はい、ちょっともらっていいすか。いや。 こ の, の子ども子供の頃のからドラえもんを見たりだとか、あるいはおっしゃってた「スター・ウォール」とか、もう映画とコミックの世界で、ね、本当に身近に接してきてたんですが、もう本当に夢の金みたいな話であったんですが、きょうのお話を聞く限りり、ね、本当にもう時代がどんどん近づいて。 もうようやくこのロボットの世界がこんな身近に来ているというのがね、も本当のお話で非常に分かりやすく興味な聞かせていただきました、はい、で手塚治虫の、ね、コミックではロボットに支配される人間の世界が描かれるわけなんですがなんかこう意志の強いロボットは作ってほしくないなという風に個人的に思いましてねでそんなね AI に関する本というのは 慶応大学の、え、軍業情報学部の教授の、え、田、ま、さん同作家が流れたものなんですよね。で、本当にこう、え、大畑さんがおっしゃってたの、以後の、あの、AI のえ対局の話からこの本をスタートするんですよ。で、この本の中ではもう、人類史に登る戦いだったというところから、はいえー、これから AI が出てきて、もう、どのぐらいこう、世の中に密接に関わってきて、僕らはどのように付き合っていって、 人材とは、えー、あるいは、ね、これからの仕事のスキルは、えー、どういうふうに、えー、心がけていったらいいのかを非常に分かりやすく書かれた内容になっております。うん、もうぜひこの本を、ね、読まれて、えー、これからの将来、はい、少し a いがどうなっていくかを頭で置くだけで、ね、違った未来が訪れていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。以上ですかね。以上です。 えー、あ自然科学省部屋ということ で, です、ねえー、これ自然科学省協会というのが、ね、出版社63社で結成されているんですよね本科学の出版社ばかりなんですがその63社の本を一堂に集めてえー、来週の7月2日まで開催してますので7月2、ね、ぜひこの日に、ねはい、自然科学省にもこれやっていただきたいな すはい、ありがとうございます、はい、すみません、急なありがとうございました今日ご登場いただきありがとうございましたこちらこそありがとうございました、はい、また次回はコロナウイルスがね収まったらぜひ純駆動作戦の方であのいただきたいと思いますので、はいはい、そうですね、はい、う本当に大井さん の, あのお話は本当に興味深いのでぜひご純駆動でも、ね、多くの皆さんに聞いていただきたい はい、ありがとうございます。次回ですね、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はい、すみません。ちょっと音声聞きづらかったかもしれないんですけれども、も、えー、これで、えー、今回のサイエンストーク終わりになります。えっ、ー、と全部で今回のシリーズではまあ、5回行ってきたんですけれども、まあ、今回のこのシリーズはこれで最終回となります。 でえっと、5回、まあ、通して5人の学生に登場してもらったんですけれども、えっとまあ、私の印象としては、まあ、みんなこの5人というのはこの夢に向かって、まあ、諦めないこういった姿勢がとても私には印象的でした。で科学は、ね、実験がつきもので失敗もたくさんしていると思うんですけれども、まあ、その次に何が発見があるかどういった発見があるかというのに、ね、ど, どんどんどんどん夢に向かって突き進んでいくというところが あの彼らの強みと言いますかこれからも必要になってくる人材たちなんだろうなというふうに思いましたはいえっとまあオいストでは他にもたくさんいろんな研究をしているので、まあ、ぜひオイストのホームページですとか SNS もあるのでぜひともフォローしてあの今後のおイストの研究について皆さんもチェックしてみてくださいはいでは以上になりますりまりま<笑>さんありがとうございましたありがとうございましたさんありがとうございました それではまた次回皆さんと、えー、書店でお会いできることをお待ちしてます。ありがとうございます。